そうだねじ ゃ, あじゃあ最後言いきましょ う,、ね、もう何も言わない最後タッチ感これね難しいんだけど、うん、判断基準が基準は3つです、はい、ただのリフティングをしやすああなるほど、ね、リフティングしてポンって上げたり、まあ、単純にしっかりこう、はいまあ、感覚的な部分だよね、うん、はいさあ、えー、ボールの回しやすさエアムール、ねね、ボールの回しやすさ、はい、で3つ目がまっすぐ上がるああなるほどねそこ大事ですね まあ、要するにボールがいかに丸いかどうかうん、う, そう、ね、丸さですはいはいはい、はい、その3つ比べていきたいと思いますじゃあ最初はリフティングからいこうか、はい、じゃあただのリフティングからねはいかなりね違うんですよこれだけ、うんうん、どうえっとただのリフティングだけでいったら公式球が俺一番やりやすいマジで理由はあのー、足の 表面全体に当たってる感覚ですよはあだけどこの3つは な,、ね、なんか指に当たってる感覚しっかり硬式球足で捉えれてる捉えてる感るだからコントロールしやすい、うん、コントロールただのリフティングはコントロールしやすい、うん、ああなるほどねなるほどね、うん、これさ改めて思うけどさこんなことしたことなくな い, ないな<笑>新鮮じゃないのはいこれね、うん、ああ気持ちいい な, なんか、ね、気持ちいい気持ちい い,、ね、ち い, いこれなんか気持ちいい、うん あーなるほどね、これなんかね2回当たってるイメージポンポンポンってなってるようなんでか分かんないからこんそんな感じうわー俺全然違 う, 違うくない音がまずね違うこれただのリフティングしにくくなるああしにくいかもしれないーーなんかねなんかブレるなんか弾むからこそリフティングのタイミングを当然合わせなきゃいけないそうだね難しいこれかこれ結構ねあーああでもこれはね なんかね、っって言ったじゃん、うん、逆にその裏返しで安定感はある、うん、かな、うん、言ってた意味が分かったわこれやりやすいやりやすいでしょ<笑>リフティングはしやすいああこれでオッケー。これ圧倒的にやや圧倒的にリフティングはしやす い, <笑>やす い, いやこれやっぱり蹴るために一番蹴りやすくできてる、うん、その次だったら俺これ 俺もリフティングだけなそれだ よ,、ねうんだよね、リフティング、まあ、だけならずっしりするから、うん、安定感はちょっと安定感だけでいったらリフティングがこの2つ特に変わらないだよ ね,、うん、だよね同じ感じじ ゃ, あじゃあ同じ感じじゃあ、うん、結構正確やなそしたら、うん、じゃあ早速次、はい、次次次次回しやすさや す, 回しやすあだよ ね, あだよね技のしやすさ大事だねん、はい、自由にちょっとフリースタイルしますここで見てる感じはこうまたぎ やすそうだななみたいな結構ある、ね、あるのー、スイッチこの、うん、これってほぼターンリフティングと同じだから、うん、これめちゃくちゃやりやすいあー、はい、ただ俺らは結構もうグリップボール慣れてきてるから、はい、ちょっとアラの時に滑り不安かなって、うん、なるほど、うん、こすり上げる系そうこすり上げる系がちょっと不安い、うん、なるほどじゃあちょっと次次次次次次次だでも回しやすさ基準はめっちゃ回しやすいな さっきのやつやって、あの端っこ当てただけで、勝手に。ぐ い, い, いっと引っ張るから。なるほどね、ちょっとグリップがあるのって、回しやすい。回しやすいと、も関係してくる可能性はあるとあ。これなんかさ、絵的にも結構。違いあるんじゃないかな、どう、うん。いいです。そのマイターも勝手に回ってくれたんだけど、ど上がってくるん。 だから、適当にやるだけで上がっていくるとそう。リフティング、今レックからアウトの、うん。返しが楽な。これってさ、この動きってさ、みんなわかると思うんで、こっからこう動かすのって力いるじゃん。めちゃくちゃ疲れんの。でも、このボール、適当に返すだけで、うん、上がるから、うん、やりやすいんだ。うん、ただ、ちょっと癖強いかな。結構当てる位置、正確じゃなきゃ、あかんかな、はい。しっかりボール見て、捉えないといけないそう。勝手に上がってくれるけど、その勝手に上がってくれるがゆえのミートの難しい。リフティング、我慢しようん。 ど う, うん、どう。スイッチ重い、重い。重い。疲れるな。あ、もうやってると疲れるから、疲れる。今コンボしてた人。うん。コンボね、やっぱしっかりかって。うんはい、はい。上げない。頑張って上げないと上がってこない。そう。あ、はあはあ、はあ。の、ね、しやすさまた言い方的にははあ、まあしやすいっちゃしやす い, い。悪くはない。悪くはない。でも継続してやるにはあんまり難しいってないですか確か。あとねちょっとこれだけちょっと特殊なの言っていいよ。ここの黄色い部分だけ滑んな、ね。<笑><笑> グリッパあるようでないときがある<笑>なんかあのこのファイヤーしてるのしてるじゃん、うん、まあシールみたいなのに貼られてるんだよはいはいはい貼られててここだけ滑んねえー、回しやすさ技のしやすさ、うん、って言ったらこの子が一番こう振り付けある、うん、個人的に圧倒的に圧倒的に回しやすいで次まあいいかな、うん、まあいいかなっていうのがこれ、うん、で次がこの子こっちはあ違うこっちはこっちはこっ ち, こっちえーまあ、できなくはないけど これでやるぐらいならこっちを2つでやるって感じこれは、えー、もう怖い<笑>次はボールが丸さま丸さだ、ね、丸さっすぐ上がってくるかってところですかい、うん、きますでこれ、ね、あの判断の仕方が、うんえー、ボールスピン指でくるくるって回すと何が起きるかというと、んまあ、しっかり指をガチッて止めた時にボールが丸くないとグワングワングワングワングワ ン, グワンってなるんでよ、うん、ちょっと計算して、うん、これはねこれは丸いで い, いですよ ぶれないぶれな次、巻いたまあ、ちょっとブレあるねぶれるね、これできる固定できる完璧な丸ではないうんフォンフリタイル、はいこれもちょっとぶれるね だより全然いいよ次はアバンボーあ、これ丸いわ<音楽>めっちゃ丸いわ、ぶれへん一番丸かったねやっぱこの公式球そうだねやっぱ一番丸いいやさすがサッカーボールさすがサッカーボールこれ、これなんで丸くないかっていうとねパネルがさ、うん、ちょっとデコボコしてるて、うん、からちょっとう で、アーマンボールは、まあ、なんか丸いが定評なんで、うん、うん、すごいあの、フリースタイルバスケもできるように作られてるからねう こ, うこうやってこうやってそうですやっ<笑>る感じはいということで、えー、一通り全部検証しましたはいでこの中で各のが選ぶ、えー、ベストオブフリースタイルボールはいということでいきましょ う, 行きましょう今までこう検証していいじゃないそれ加味して<笑>、はい、加味した上で自分好み自分好み、ねね、はいでその理由もいこうかはいはいいきましょう じゃあ、浩介からいこうかは重、い、く、はい、これですよね今使ってるしはははいはいは い, はい、はい、まあこれ理由は、はい、弾むのが、はい、やっぱ長く練習したいし長いコンボを続けたいし、うん、っていうのでまずこれうんグリップっていう部分挟むのとか、はい、う結局さ ちょっとずれたらさわざって失敗するから そ,、ね、そこはもう自分の力量で頑張るしかな い,、はいはいはい、大きくミスったら挟めるけど、はい、結局もうミスなわけ確か に, 確かにそうだから微調微妙に挟めて入ってるってなったら、はいはいはい、これでも大丈夫全然グリップの問題は多分全然大丈夫問題ない、はい、であと回しやすさこれも圧倒的じゃこれも分かると思うんだけど圧倒的に回しやすい、うん、っていうので僕はこああなるほどなるほどなるほどじゃあくんの1番を 悩むんだよね、これ悩んだ悩んだ、あげくっちゃ悩む1番、まあ、1番はこ、はい、これはいやりましたあのー、まあ、正直、僕個人的にもう丸くないはあんまり気にしない<笑>俺も気にしてない気にしない<笑>決めては跳ねるはい跳ねるっていうことは、体感的に軽く感じるそうだねほんで、技がしやすい技する、フリースタイルするなら 僕は次にこれ、はい個人的には圧倒的一番はなかった、うん、フリースタイルしたいっていう子はこの3つのボールだったら僕はどれでもオススメできるかな、うんうん、っていう感じですねですはいということでえー、以上がまあ僕たち2人が、うんえー、実際検証して感じた感想でした、うん、まあ一番はまあ2人 そ, そしてこいつですね、はい、こいつまあでも僕個人的にはまあコーツをつけ方かったとこの3つはさすがフリースタイルボールそうだねあとストリートサッカーボール で,、ね、でまあ 最終的には自分のやりたいことスタイルに合ったものをああ、えー、ボールで選んでみてくださいその指針とちょっとヒントとして今回この動画を作ったので見て皆さんに合ったボールを 参, 参考にしてください参考にしてくださいこれをまあ僕らがある程度考えた基準なで、うんねまああので購入の際の指針として、うん、参考としてこの動画をご利用していただければなと思います、はい